るしないそれでは今回の匠見ていきましょう。 トーン3曲土田さんは親番ですさあ全曲は3900点、はい、上がりました、あのー、少し耕していい上がりが少しできたんでここでまた親でね、はい、一緒に耕そうというにはこうあの非常にいいハイパーいきましたね今回 ト, ト, ト, トイトイラブトン万画ですねええ、そこからの話ですからで白白って途中で弾いてきたら親っ羽になる で日向さんは、はい、これ、第一弾、何切りますか、普段春チュンがこう表示範囲に1枚見えてるんですね、チュン切るのも好きなんですけど、9万だったりですか、9万ね。はい。甘いな、からずな<笑>あの。トンは出たら仕掛けていくんですか、1枚目から。泣きますね。泣いていく。トイトイの基本は、あのー、端の方、要するに、ポン材を、いいポン材を増やす、うん。ね。それから、自分の手の中にある統一を読まれないようにする。 はい、この2つが大事なんですよあと、初動のかけ方、最初、一泣き、最初に泣くところがあの、例えば1万から泣いてしまうともうだめですよね、だめっていうのは、トンとか、数層とか、ピンとかが残るんで、非常に不安定なんで、うんうん、この最初に泣く初動をかける場合は、数層かローピンかトンなんですよ。ポンするなら、ポンするなら数層かローピンかトンなんですよ。<笑>で、1万は2泣き、もうこれは決めておかなきゃいけない。 先にもそうしないとトイトイはうまく仕上がらないえ途中でもしじゃあトーンから泣けましたって時にトイトイのイメージが崩れてくつもだったらそれはそれで途中で変えてもいいですかトーン1曲、はい、トーン2曲上がれてトーン先を迎えたんでもうこれはイメージ変えちゃいけない曲なんですよ何があってもトイトイなんですよそれ以外はなし赤嘘ウソとか来たらだって 日向さん、はい、私の第一だ3層ですから、統一を読まれないようにする、手の中にある数層の統一を今、話聞いてて、パーピンやリャンピンもじゃあ違うのかなと思ったんですけど、うんね、ローピンが近くのパーピンはその次に切らなきゃいけない、うんうん、で9万とか2ンピン、なン、チュンもそうですけど、本しやすい範なんで、パーピンもそうなんですけど、パーピンはローピンが統一なんで。 トの統一が後から切るとまわ、あ、かりやすくなってしまうので3層パーピンって並べるもしくはパーピン3層と並べるのがいい革の作り方、はい、第1だはこの手3層切りだから赤嘘を着たら当然、つもぎるつもぎりトイトイに赤は関係ほとんどないんで自分が統一なら別ですけど着た赤は気にしないって違反余っちゃうんで座布団トイトイでも十分ですしね、ええ、なるほど。 だからこれ山荘からなんですね、はい、周りのうちでもね毎度毎度自敗からは切らない方が一人いらっしゃいますからねちょっと気にしてくれますよねこういういのもね特にあのレベルが相手のレベルが上がると、はい、トイトイはマークされるのでトントントンポンしてこの変則的なカバーだと、うんうん、確かにーよほど工夫しないと上がる。はいおもう 僕も変則みたいな手いがと意面ですね。ローソ僧ーから言った。この手はチートイツで上がる場合はそうですよ、万が一チートイツの場合は白がないとダメ。白がないとダメ、うん、ない場合はそれはチートイツとして認めない。ない今のところ e ン以外は出てきたらポン、スターって動き出す。はいチートイツの土田さんが今回はトイトイという。トイトイあ、やっぱりね、トントンっていうのは大きいですよ。そうですよね、うん。内定量半。で、耕してる時間なんで。はい。 チートイツの場合はドラドラっていうのはもう必然、うん、いけるかもしハクが来たときにはもうハクハクってきたらチートイツにしますはい白1枚来たときはねとりあえず置いて様子見るってことですよねでもトイトイなんで出たらポンしますよたらドラ切りだ大体あの辺からこの辺泣けそうだから、はい、確かにトイええ、もうあそこをターゲットにしてるわけですよ<笑>ロウソウチーピンと打ち出していますスーソウローピアンはいらないでしょそういうことスピーピンで ソーズとピンズが出てますから、はい、マンズがこの皮は若干高い、うんうん、しかも真ん中の方から切ってるんで端、19時廃も高い皮になる、うん、なぜなら、白がドラなんで、はい、そういう手組みにしてるわけですよ端の方を利用しながら万が一上がれたら高い手、うんうん、だからここは9万 な, なるほどここ9万重なっても今度は泣きにくいだろうなここは数ピンとローピンと数層は 向かかい側の方から泣けるだろうなってう今、チートイズのインシャン店ですけど、今の状況でも出てきたらポンをすると。当然ですと、ね、いうことですね。テ、え、ン、え、しててもポンしますから。チートイズ。チートイズでテンしてても、はい。なるほど。なんか、チートイズの土屋さんがそんなにこう、チートイズでテしててもポンするって言われると、ちょっと面白いですね。はい、<笑>さあ、どうだ何が来る初。これ枚れはい。 自はどここの1枚切れとここの1枚切れでは、やっぱりこの、ある意味、ションパイなんで、こっちから切る。なるほど。ある意味ね、場には出てないんで、見えてるだけで場には出てないんで、場に出ている囲を残すこれはもう、チートイツやる場合の基本ですね。なるほど。その差があるんですね、はい。ほらほら、近づいてきた。はい、持ってきなさい、スーピンローピンス。<笑>スーソー 赤<咳>痛くないよ痛くないですよね第一代に切ってますけどんなんで痛がってたらやってられないんですよ<笑>自分に言い聞かせるような<笑>そろそろトンがこのサイドから出てきておかしくないんですよねこういう場はここが変則なんでトン、はい、ぐらい流れないか な, ーなとか思ってパッとこう出てくる可能性はある、ね、そ, う, そう。まあ一番自然な捨てハイは神茶ですか そうですね、ここもある程度、自然ですねローマン少し早いですが、はい、いい相が来ました、場に1枚切れ、チートイツの方向ならいい街ですけど、ね、いやこれはあのこの統一を分からないように、先にヒットす。な、はい、当は残したいんですよ、チートイツやる場合は、リャンピンは。1、9、自敗は向かい側が持ってるんで、えー、あんまり重なりにくいんですよ、でもチートイツやる気ないから、安全牌で置いてるだけで。 そういうい残し方なんですね、はい、このサイドからリーチくるんでその安全牌でのお置いてるだけですから確かにそうだ3種類とも両脇の安全牌、はい、今度は手出しのペーなかなかローワン、はい、あのちょっと悪い人だとここでイースを切っておいてあの後からポンして6万切るとその周りを持ってるっていうふうに読ませておいて普通の手だって読ませておく手段はあるんですけど、はあ、この曲は あのここ6万安全牌なんで残しておきたいなって思うんだけれども、えー、万安全を期してサドシコンあって選んでるわけですねで悪い人になっちゃうから<笑>やってみます<笑>熱く語ってそれを採用しましたね<笑>さあ今回泣ける牌はなかなか出てきませんおかしいな向かい側の人向かいの方もでも悩んでますよ手は止まってますから いいピンだああこれであの国士無双を諦めたっていう感じですね。ええ、これは9でしたね、ーオーソドックスに切ってね、後から6万をチラッと。<笑>演出ですね。演出ですね。た<笑>く、ええ、さん の, あの下ちゃんの現物じゃなくて、そういう悪いことはしていけませんけどね。はい、選んでるわけですね、一応人も見て。一応こう若干、若干0 5零点ンン分こっちの方が早いんで。あ 現状はチートイズのイーシャンですが仕掛けてもいきたいとおっしゃっていました土田さんですが泣ける灰が一向には出てきませんイライラしてきた<笑>まあ自身でこれもチートイズ仕上げちゃうのが早いかもしれないさすがに2段目の皮終わるぐらいだったらね<笑>トイトイやってればいいっていいピンキューピンでしょ本当 だ, だらこの辺持ってないんでまいったなまだ山に残っていてもおかしくない<笑>よかった安全目だったこんなことあるんですね 発発酵になった。二人ね、ね両脇の安全配になったロマンを乗っかしてそうそうそうそう、アクセントですね。ローリエみたいな感じに使ってるわけですねお料理で使う。あ、そうそう、ローリエ。<笑>ローリエだって、ハーブみたいに使うわけですね。急騒が出てきました。チャツね。チ ャ, チャツで言いたかっただけみたいなチャツが出てきました。いや、すごいな。面白いですね。この思考と作り方と。さあこれ でもなかなかこの両脇、自然なスタートだなと思ったんですけど、リーチは来ませんね な, なんかラッキーですね、親としては。うだ1万も1枚出たんで、1枚目のイワンは仕掛けないと言っていましたが、次のイワンはさすがにですよね。だけどあの、向かい側の方が共通安全牌のチューンを切ってきたってことは、はい、やめてるわけじゃないんですよ、このチューン。これは非常に危険なサイン。俺もやってるよ 例えば、レアンシャンテンだとしてもドラドラはあるぞみたいな、白ですか、うん。だから、あの大したリーチはこない、まあ、赤ありなんで、こう赤1枚出てるんで、赤ウーマンと赤ウーピンが、自分でもし赤ウーマン持ってたとしたら、はい、かなり 小, があの小型2人は打点が安いんで、あ共通安全牌持つ必要ないっていう、そういう結論ですよ、ね。ちょっとじゃあ、黄色しぐらいは、だから1枚切れのこれは、早めに切らないと。危ない<笑> まずいぞ。まずいぞ今度はチーピン切っとくぞっ。なるほど。まあ、チーピンも手に残して。ねーピン危な、ね、っていないはいに。ああ、ね、なんだよ。チーピン取るじゃん。<笑>いいですね。一巡ごとに、この一喜一憂。あ今度は初の手出し。これも安全牌ですね。もうでしょう嫌でしょうちょっと気持ち悪い。安全牌はあんなに切れるなんて。例えば。 あのこの切ったときに八種だったはずなんですよ、九種じゃなくて。はい、国心無造。で、1、2、3、4、5、残り3種、えー、っと9万と一万薄いんで、例えば白で一種でしょ、うん、それから飛んで一種、とも一枚持ってる可能性がある。うんうんうん、そうすると、あともう一種類はっていうと、あれ、何はどうなんだろう。危ない1万は持たれてるのかなって、こっちの手がちょっと心配になって。 ね今、次の最後は会えないかもしれないですね。今通った GP。はい。もうこうなったら気持ちはチートイでもいいわって。<笑>あの時あんなにチートイはもうさよならって言ってたのに、<笑>もうこの順目とこの、なんからちょっと女らしさ出てきました、ね。だって、ここは泣けるはずだったんだもん、アキラさんの顔から。本当に泣けませんでしたね。なんだよ。持ってこなかったってことですね。なんで両脇にあるか、まだ山か。 で、これ、マピソの法則で、こう、脂っこいとこ切った後に、ウーソンも出てきたでしょはい。これは、おそらくテンパイ、入ったかなっていう感じですよね。マピソの法則は、2種類出てきて、はい、最後にもう1種類、最後の3種類目が出てきたら、かなり整っている。いね、ローワン。俺もテンパイし た, し, <笑>したかもなっていうサイン、わざと。 あ俺だって参加してるんだぞと。3万切れるんだぞっていうね。両<笑>脇で経の見物。あ、なん で, で, なんです、ねね、これもう次、何か出てきたとき、仕掛けますもう泣きません。<笑>もうあの、向かい側の方にトーンを持たれてるんで、泣きません。<笑>はい、ああもう全然展開しなくなり<笑>っない。これ、リャンピン3枚切れですから、場に。<笑>これ、絶対重ならないですね、リャンピンは。安全杯ですね。あ 数層ーーもローピンもワンもトー も, ートーもーローリエがどうしたっ<笑>ああれ6万手出しの後に嘘を切ってきましたよはいに対してってことはんだよ<笑>やばいじゃん6万危なかったじゃんかなりやる気がなああ危ない危ない危ないこんなのん切っちゃいけないですよもうねあじゃあもうかなりもう受け身ですかガッチリガードだってこれ 一つも投くなかったのーねぇ、こんなことあるんですね。テンでもおかしくないですかトイメンは。だから、こういう場なんで、名本チートイツってことは十分考えられますよね。うんうんうん、ねで、今、あのー、あ、これテンパイじゃないのかな日本では。<笑>日本ではダメかな残念ながら、はい。採用されてない。いや、エムリーグルール。4枚使いのチートイツはございませんので、諦めていただけると。 ギャンピンピが4枚切れてるんでイースーピンの間違いはここはありませんはいここの問題はスーチーピンだけですけどね、うん、親に対してローソー一応突っ張ってきてるんであとツモ返す1回ですね菅田さんだからもうガードハローはいなるほど、はい、しっかりもう受けとねええ、ここは受けですね思いのほかが泣けなかっ た, ったか<笑>確かにそうするとこういう時の勘材ってどうなんですか最後背底を なくすんですよね。どっぽのね次のそうドッポさんさせないぞっていう。あ、今貼ってないですか？うん、貼ってないと思う。カミちゃんは？カミちゃん貼ってます。対面は缶。可愛い。対 面, 面, 面は。あ、れですよ。初被ったんで貼ってないですよ。初被ったから貼ってない。さあ死んだらパーソースーピンのンをしてっしドッポさんの背影を消したりました。これが背影です。流<笑>血。 テン、パイの方は開ける、一人だろうはい。何人、何人テンパイしてんか。あ、脳天。あ、脳してんのうんとあー あ, ー あ, ーあ、ああ、ああ。あの、全員脳天でなんだよ。なんだよもう、ロウソ強いんだから、お手立つんだよ。<笑>はい。では、皆さん手配を開けてください。やんだもー、もう。さあ、今回、このような手でした。なんだよー。イーシャンテンですね、ちゃんも。イーシャンテンで。 危ないじゃん、6万関連版と老朽版パワーのイーシャンテンだった。あ、だけど、白がね。ね。<笑>すごいテンション上がりましたね。白がね。今回の白があれなんですね。ワンパイに2枚だったんだ、残り。で、トンはキャ<笑><笑>うーん、使えないなぁ。でも、土田さんのおっしゃった通り、やっぱりないですね。ないから、持ってきさえすれば、出たのに、持ってきませんでした。あの、イーシャンテンのうちに出してくれればいいのに。 っ、ま、て、ローピンも、と一枚山だし、スーソーもまだ一枚山。あ、ワンパイですね。一枚今ありましたね。おっしゃってた通りだ、本当に。今、情報を入れています。三<笑>人の情報を今吸収して、さらにこう、情報量増やして強くなっています。さあ、このような情報でした。うん 僕は諦めました読はバッチリでしたが今回は残りのハイルたちがワンパイという本当 <笑>あの、カモちゃんから出てこなかったもんね。いやいやトイのことカモちゃんってもやめてください。<笑>あの、ポンガモっていうの。ポンガモね。うん、ポンガモとロンガモと二人、ね、二鳥<笑>に分かれる。ポンガモできなかった。すね先の曲はロンガモだった。あ、みんなのことをね。はい。すぐ出てくるかこ れ, れはポンガモだったんだけど、こう、ずっとみんの、赤嘘出てきたけど、この辺が出てこないの。か<笑>カモってあのカモでいいんですか、はい、あ、あり皆さん使ってくださいあポンカモあ、カモの方ですか。<笑> <笑>感じじゃありませんでしたいいで、ね。はい、ありがとうございます。はい、いやー、これで親は流れてしまいましたが、読みはバッチリでございました。さあ、まあ、この後。輝かせなかったね。まだまだ努力が足りないな。次も耕していくわけです、ねえー。新しいクワを持ってこないま<笑>楽しみでございます、はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。